本気で言っているとしたら物事が見えていないにも程がありますね。どうも、政治いろいろの学部です。G7 にゲストとして招かれたムン大統領、得意絶頂のようですね。中央日報の記事を引用します。韓国のムン・ジェイン大統領は8日、韓米同盟を 包括的グローバル同盟へと発展させた韓米首脳会談に続き、P4G 首脳会議を成功裏に開催し、今週はイギリスで開かれる G7 首脳会議に出席すると明らかにした。文大統領はこの日午前、青瓦台で主催した国務会議の冒頭発言で、今回の G サミットは、コロナ以後に中断された多国間首脳会議が 再開されるるととととといううここだけででななく主要国国活発二間首脳外交を行うことができる機会と述べた続いて、G7 サミットに韓国が2年連続で招待されたのは、我が国の国際的地位が G7 国家に次ぐ水準に高まったことを意味するとし、サミット出席自体で韓国外交がアップグレードされる機会になるだろうと説明した。 我が国が経済で世界10位程度の水準に発展しただけでなく、文化、貿易、保健医療、市民意識のようなソフトパワー分野でも世界的に高い評価を受けることになったことが非常に誇らしいとし、すべて国民が成し遂げた成就なので誇りを持ってほしいとした。合わせて、 今や国際社会での責任と役割も一層大きくなったとし、G7 サミットを世界の懸案解決に寄与する韓国の役割を強化して、外交の地平を拡大する契機にすると付け加えた。ムン大統領はコロナからの回復に関しては、政府は両極化と不平等の解消、雇用回復を最優先順位に置き、政策的、 財政的支援を集中してほしいとし、予想以上に増えた追加税収を活用して、補正予算案を編成することを含む、経済回復のための法案用意に総力を挙げてほしいと注文した。文大統領は、輸出が初めて2ヶ月連続で 40% 以上増加し、内需と消費が息を吹き返すなど、経済回復が加速しているとしながらも、 長期不況のために暗い影も依然と濃いと評価した。続いて、何より両極化が大きな問題としながら、上位企業とコロナ恩恵業種の利益増加が目立つ反面、対面サービス分野などでは回復が立ち遅れていると診断した。文大統領は、消費でも両極化現象が深刻で、デパートや大型スーパーの回復ペースは早く、 ブランド消費は大きく膨らんだが、路地消費は今も沈んだままだ。芸術公演の消費も極度の賃貸から抜け出すことができずにいると指摘した。また、雇用両極化も深刻だ。青年と女性の困難が持続していて、産業災害や新しい雇用形態に対する保護など解決すべき課題が多いとした。合わせて、経済的に 苦しい企業と自営業者が活力を取り戻して雇用の回復ペースが速くなるなど国民一人一人が恩恵を享受することができる包括的経済の回復に全力を注いでほしいと注文したこの日の国務会議で交付される家事勤労者法に関連しては労働保護の資格地帯である家事勤労者の法的地位を認める意味深い法としながら 女性のキャリア断絶を防ぎ、経済活動の参加を拡大できるだろうと話した。とのことですが、我が国の国際的地位が G7 国家に次ぐ水準に高まったことを意味する。ソフトパワー分野でも世界的に高い評価を受けることになったことが非常に誇らしい。すべて国民が成し遂げた常時なので誇りを持ってほしいと。 これでもかと言わんばかりの自我自賛のオンパレードですね。見ているこちらが恥ずかしくなってくるくらいです。ムン大統領の自我自賛は今に始まったことではないですが、まあ韓国という国がこれまでたどってきた歴史を見ると自我自賛に溺れる気持ちもわからなくはないですね。有史以来、一度としてまともに独立をしたこともなく、常に属国として扱われ、 自分が褒めなければ誰も褒めてくれない状態が続いていたんでしょう。せめて自分くらいは自分を褒めないと惨めで悲惨な本当の自分の姿に押しつぶされてしまうんでしょうね。ですが、ことはムン大統領の思惑通りに運ぶとは残念ながら思えません。サミット出席自体で韓国外交がアップグレードされる機会にはならず、どちらかといえば逆に出席各国が韓国はやはり 話にならななならいいととと再認識すするる場となるんではないかと思われます今回の G7 の主要な議題は紛れもなく反中連帯です。ムン大統領以外の全ての出席各国の首脳は間違いなくそう思っていることでしょう。とりわけ、今回が初の海外歴訪となるバイデン大統領の反中の思いは強いと思われます。そのように分析している韓国メディアもあります。 朝鮮日報の記事を一部引用します。バイデン大統領は6日、ワシントンポスト紙に、私の欧州訪問はアメリカが世界の民主主義を団結させるためのものという見出しの寄稿を行った。その中でバイデン大統領は、今回の歴訪は同盟国やパートナー国に対するアメリカの新たな約束を現実のものとし、 この新たな時代の挑戦に対応しながら、脅威を抑止する民主主義の力を示すためのものと説明した。世界全体のコロナの収束、加速化する気候変動への対応、あるいは中国やロシア政府による害のある行動などへの対応などにおいて、強い立場にあるアメリカは世界をリードしなければならないとの考えも示した。 バイデン大統領はとりわけ今月11から13日にイギリスのコーンワールで開催される G7 首脳会議を反中連帯形式の決定的な契機にしたい考えだ。今回の G7 首脳会議を前に先月初めに開催された G7 外相開発大臣会合の共同声明には台湾の国際機関加盟を支持するとの文言が含まれた。 バイデン政権は首脳会議の共同声明により強い反中メッセージを盛り込もうとする可能性が高い。実際に今回の G7 首脳会議で議長国を務めるイギリスは昨年5月、対中協力を目指す民主主義10カ国によるグループリーテンを提案しており、前任のトランプ政権が孤立主義的な態度を示した時にも中国の独裁を 阻止するには民主的価値を共有する国々の連帯が必要との考えを伝えてきた。イギリスのジョンソン首相は実際に今回の G7 首脳会議に当時 D10 あるいは D11 の候補とされた韓国、インド、オーストラリア、南アフリカ共和国の首脳を特別に招待している。とのことです。まあ、朝鮮日報ならずとも ちょっと考えれば分かることですよねこれを分からないとすれば、それはその人が外交センスゼロというだけの話でしょう。そう考えると、やはりムン大統領は外交の天才などではなく、ただの外交センスゼロの人と言わざるを得なくなってしまいますね。記事の中にもある D10 とは、デモクラシー10の略です。文字通り、民主主義10カ国の集いということです。 バイデン大統領の母体であるアメリカ民主党は英語でデモクラシックパーティーと言います。名は陽を表すと言いますが、アメリカ民主党にとって民主主義、人権は書くことのできない政党理念であり、これと真っ向から敵対する中国共産党の一党独裁主義と相なれることは立場上許されざることなのです。そのアメリカが参加する 枠組みは日本、アメリカ、オーストラリア、インドが参加するクワッド、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドが参加するファイブ・アイズなどがあります。今回 G7 にゲストとして招待されたのは韓国のほか、インドとオーストラリアと言われています。インドはクワッド参加国であり、かつ、 中印国境紛争などを起こしており、歴史的にも中国と敵対してきたと言っていい国です。オーストラリアもクワッド、ファイブアイズ双方に参加しており、つい先日中国が推し進める一対一路参加協定を破棄しています。完全に中国を見切ったと言っていい状態です。G7 の中ではドイツだけがまだ親中の気分が残っており、 微妙な立場ではありますが、それ以外はゲスト参加国含めて全てが範疇で固まっているんです。その中に韓国はゲストとして招待されているわけです。中国という暴れる虎を押さえつけようとしている獅子の群れに一匹のコウモリが迷い込んだ形なわけです。獅子たちがコウモリに求めるのはただ一つ、お前はどっちの味方なんだ ととを迫るだけといううのは誰が見ても明らかでしょうこのような状況にもかかわらず、我が国の国際的地位が上がった証拠で誇らしいとはね、文大統領の外交音痴っぷりにはあきり果ててしまいますね。しかしながら、G7 及びゲスト参加国のこの韓国に踏み絵を踏ませるという目論見みは残念ながら失敗に終わると思います。 我が国は世界から称賛されているという認知バイアスが激しいムン大統領に、各国の首脳の意図が読み取れるとは絶対にないからです。G7 が終わった後も、ムン大統領が誇らしげに、G7 は大成功だった、韓国の国際的地位がより一層高まった結果だと胸を張る姿が目に浮かびます。結局のところ、石川諸国がいくら手を尽くそうが、